住吉さんには、親友と呼べる人がいますか親友…ですか親友と言われて思い出す人が私には一人いる ょっとなていい何で何でそんな言い方しかできないわけそう思うならもう俺と関わらない方がいいんじゃないあ、春 私は応援するよ春が留学するの私の親友は